ユニバーサルミュージック合同会社は27日、同社の社長兼最高経営責任者藤倉久志氏が、米音楽誌ビルボードの、ビルボードインターナショナルパワープレイヤーズ2023に選出されたと発表した。金プリの12枚目シングル、ライフゴーズオンヘ n Here のミリオンヒット、米キャピートルレコードと共同で、 トラビスジャパンと契約したことなどが性質理由に挙げられているという。同シングルは2月22日に発売され、初週でミリオンヒットを記録。昨年11月に平野仕様、岸優太、神宮寺優太の3人の脱退、来月22日、と退場を発表して以降、通称、ティアラと呼ばれるファンが金プリ作品を買いまくったが、 それが一つの結果として現れた格好だ。芸能プロ関係者は、ティアラたちは歓喜しています。三人が辞める理由の一つに海外進出が挙げられますが、今回の選出で図らずも金プリの名前が世界に広がりましたからね、と話す。2018年5月に発売されたデビューシングル、シンデレラガールは未だミリオンを達成していないが、 ティアラたちは同シングルを買いまくる運動を通称オいデレラを呼びかけており今回の結果を受けてさらに加速しそうだシンデレラガールをミリオンへというハッシュタグも相次いでツイートされ今も拡散されている3人のメンバーが脱退する前に何としてもミリオンを達成させようとおいデレラは勢いを増すでしょう広告代理店関係者ティアラの願いは届くか